ココアートチャンネルへ今日もご覧頂きありがとうございますはい今日は初めての DIY 企画ですもうずいぶん前のブログ記事になるんですけれども未だにたくさんのアクセスをいただいて、えー、お問い合わせとかもホームページに届いているので今日は DIY のことをちょっとお伝えしようと思っています始める前に一つだけ皆さんにお願いがありますいつも作品で使っているテクニックを DIY にも応用していますどうか DIY をされる時はおうちの換気をよくしたりするとか怪我のないようにしてくださいそれから仕上がりも、えー、それぞれ違うと思いますどうぞ自己責任で行ってください皆さんブリックレンガとかブリックタイルってご存知でしょうかカフェとか雑貨屋さんとか最近では住宅にも使われているところがたくさんあるんですけれども本物のブリックタイルとはこんな感じです 今この動画をお伝えしているのは私の自宅兼アトリエでお伝えしているんですけれどもこここに引っ越した時この建物は地区40年でいろいろなところに襖とか障子があったんですけれどももちろん襖っていうのはすごい。 軽い素材なので本物の重いブリックレンガをつけてしまうとちょっといろいろ問題が出てきそうなので私なりになんかお金をかけずになんかできる方法ないかなと思っていろいろ模索したのがダンボールのブリックレンガでした今日はその方法をちょっとご紹介したいと思いますはいそれでは材料の説明ですこちらですじゃん木工用ボンドと新聞紙と 段ボールそしてカッターナイフとかハサミがあればレンガ自体はできます動画よりも以前書いたブログの画像の方が説明しやすいのでちょっとそちらで説明していきましょうはいそれでは段ボールをこのようにブリックレンガの形にカットしてください。 大小さまざま、いろいろな形があると使いやすいです新聞をこのようにクシャッとしっかり塩を寄せる感じで準備します段ボールには木工用ボンドを塗ってくださいはい、そしてこれは包んでいくところですあまりせっかく作った塩を伸ばさずにふわっと軽く乗せてください角をこのように切ると包みやすいです段ボールの裏はこのように露出させる方が後々貼りやすいです このぐらいのシワ感の方が一番色を塗った時にいい感じになります角は机でトントンと叩いて丸くするとブリックレンガっぽくなりますはいそしていよいよ作ったものを襖に貼り付けていきますシワ感が足りないなと思ったらもう一度木工用ボンドを塗ってふわっとティッシュペーパーを貼ってくださいあまりペタッとつけずにふわっとです いよいよ色をつけていきます。私はベースにこのように水色を塗りましたけれども、あまり気にしないでお好きな色をお好きなように楽しんで塗ってください。これ最後の写真なんですけれども、あまりペタッとならずにこういうかすれた感じで塗るといい感じになります。余分なペンキをいらない段ボールでファファと落として塗るといい感じになります。はい、それでは目地を埋めていきます。 作った方もいらっしゃると思うんですけれども、子供の時にあのトイレットペーパーを水のりに混ぜたトイレットペーパー粘土難しいですよね。それを埋めていきます。またはもし珪藻土とか漆喰が家にある方はそれを100均一とかで売ってる生クリームを絞るホイッパーに埋めれて、このように絞って埋めていってもいい感じになります。はい、ちょっと早口でお伝えしましたが、これが完成形です。また、ちょっとわからない方はブログをご覧ください。 はい今でもこんな感じでふすまに使っていますもう本当にふすまだったことが信じられないような端っこの方に竜がいるのも気づかれましたでしょうか是非よかったらお試しください段ボールでできてるのでとっても軽いのであの押し入れの扉なんかにしてもいいんじゃないかなって思います今日お伝えした「段ボールでブリックレンガ DIY」の記事はアメバブログにも掲載しております概要欄に リンクを貼っておきますのでよろしかったらご覧くださいココアートチャンネル次更新したらいち早くお知らせしたいのでぜひチャンネル登録お願いしますパソコンの方は画面のチャンネル登録ボタンでも結構ですこの斜め下の赤いチャンネル登録ボタンでも大丈夫です詳しくは概要欄をご覧ください今日も最後までご覧いただきありがとうございました